皆さんこんこにちはツッコミです、えー、と今日はね、まあ、まだマレーシアに来てるんでああのなんだっけスパイシーチャレンジしたいと思いましたなんか前からお兄ちゃんと か, なんか韓国に住んでるお 姉, お姉さんたちもス パ, イ ス, スパイスチャレンジやってたんで俺はやったことないんだけど、まあ、せっかくこのすごいとこに来てるんでやってみたいと思ったんでしかも相手はもう全員マレーシアの人なんで俺もう 俺絶対負けるという前提で始まるチャレンジなんだけど、まあ、あの張り切って頑張りたいと思いますで俺は基本的に辛いのが苦手だからねスパイシーチャレンジはな、まあ、なんか激辛いものを食べて終えるチャレンジなんで俺は辛いのが苦手で、まあ、あの日本のスーパーで売ってるあのキムチ程度ぐらいなら食べれるんだけどそれはそれでも十分という辛さなんででも今日は、まあ、よく見ると これ 韓, 韓国のインスタント麺で俺最初はこれ買ったあのなんだっけまあ、韓国語まだ読めないんだけど2倍スパイシーって書いてあってこれで行こうと思ってたんだけどあのお兄ちゃんの嫁あのジョージがこれ買ってきたこれもう何か2倍スパイシーとか書いてないけどもあの周りは黒だけで黒だけでもう 相当辛いんだろうなと思って、もう辛さが赤から黒にあの変わっていくのが辛さがね増すというイメージなんですけど<笑>どう？まあとりあえず今日はこれで挑戦する感じでもうあの5人ここで座ってみんななんか<笑> Is it whoever f i n i s h まあ食べ終わった人が勝ちという。 チャレンジなんだけどもう麺1本ぐらいで負けそう俺<笑>頑張りたいと思いますじゃあ始めようかこれだ辛そう辛そうこれから作りますはいお兄さん自信ありますか 自信ありますか？このチャレンジには。い、yeah. や、頑張っちゃい。女子は自信ありますか？ Hey. スパイ c e には自信。Spice <笑> Yes l おお自信たっぷり溢れてるようですね。<笑>自信ありますか？え、hey. い。かっますか？なても。<笑> I'm ready という発言で。俺は俺はな。 全然自信ないんだからなこれを少し入れます<笑>何これ真っ暗やんちょっと赤いこれ人間が食うものじゃなくないごまかごまぐらいは平気なんだけどこのままだけだったら全然食べれるけどな あ ん, なあんなソース少なくてもいいんじゃない緊張感ないお兄ちゃん頼んで議員に出してもらいました俺もうやっぱ心配よ もう辛いのがこんなチャレンジ辛いのが苦手っていう人はするチャレンジじゃないよなめちゃくちゃ心配とりあえず牛乳出してもらったなんで大座りの旗があるんだろうもう麺ができました 結 局, wow. 結局こっちの方が辛いらしいこの2倍のやつはこの黒の2倍だってもうラッキー黒でよかった俺なこのこの会社の一番辛いのはこれらしいでねお兄ちゃんねえ8000スクールのやつはこの辛さの測り方があるらしい4000スクールのやつ 倍のやつくわんでよかったよいよいよい頑張れよはい合同死んじゃうよもう匂いだけでも無理や俺匂<笑> い, い, い, <笑><笑>いだけでも辛い<笑>よいできました<笑>よい5人で挑戦します じゃ あ, あの、用意できましたんでチャレンジしたいと思います今日チャレンジする人たちはもうみんな家族なんだけどあのジェイミーとジョーシーともうお兄ちゃんとジャスミンという選手があの、ま、頑張るんで俺もいや俺無理やなめっちゃ嫌だなんかもう楽しそうと思ってやろうと思ってたけどめっちゃ嫌になってきたとりあえず今日のスパイシーチャレンジ Start、off. Let's g o f i r s t w a t e r Ah, a w t e r i s go! I'm, I'm going! I'm just checking that you're eating it. I'm m a k i n sure no one's cheating. It's too quiet. i t good. i t spicy. マリーセディンが泣きそうで今ちょっとソースかかってないやつから始めたいと思います。 もうお兄ちゃん無理やであでもいけるいける<笑>一本ずつならいけますそしてユニはここにやりますいやいつもスパイシーいイススパイシー 麺日本食べました<咳>じゃあ日本食べてまだ平気だからもうちょっとこれぐらい食べ る, 食べるかいきまーす I didn't have a dinner. Look t i m e h a in the kitchen. Oh, not e o f o o What's that yogurt? Quick yogurt. Just a great diet. Come on, finish, finish, finish. Come on. I've eaten about like 90% of it. I'm e a n I u n e r t n Wow. Mmm. Mmm. a m m Mmm. Mmm. Mmm. Mmm. Mmm. Mmm. m m y Mmm. Mmm. Mmm. Mmm. m c o Mmm. Mmm. Mmm. Mmm. Mmm. Mmm. m m e Mmm. Mmm. Mmm. Mmm. Mmm. Mmm. Mmm. Mmm. Mmm. e m m Mmm. Mmm. Mmm. Mmm. Mmm. o m m Mmm. Mmm. Mmm. Mmm. Mmm. Mmm. m ごめんね、みんな、うん、俺無理やったごはんめっちゃなかったね。俺きついやできつい辛いの以外のチャレンジだったら全然いけやけどもうお兄ちゃんが一番先に食べ終わって次は女子そしてジェイミー<笑>そして多分俺より食ってるよね<笑>妹さんどうも本日のスパイスチャレンジでした ごめんね負けちゃったゴードは弱すぎて<笑>もう今でも口痛いよあんなの人間が食うものじゃない<笑>みんなじゃあね